展望、天文台があるの。へ、えー、え。通行止めじゃん。え、ちょっと待って。<笑>ちょっと待って、ちょっと。スウェード名車以外通行止め。 はいというわけで高山不動尊の大井町見てきましたそして次はですね名前が難しいんだよな萩日吉神社の小持杉こちらですねほぼ今の大井町と同じレベルですね右回りが1 0メートル弱、えー、高さが圧巻の4 0メートルの杉ですさあ行きましょう登っていくのか登れるかなこれせーの よしいくぞーローじゃねえと登んねえぞこれいやーセカンド入れたら登んないでしょこれなんとかなるかこの辺がね新型の進化なのよね多分4号だとこれセカンドじゃ登んないよねあっ無理か無理か頑張れ 加速しないあーこれはダメだうわすげえ勾配だこれこれすげえよこれはすごいやっぱねさっきの持ってきた降りてきたところかすげえ勾配だなと思ったけどうわすげえ立派な蔵だなこれすげえおお こんな高場を降りてきたんだこれ。すげえな。まあこれローザね行かないでしょこれ。うおうおセカンドは無理だ。セカンドは無理だよこれ。 すげえうおどっちだどっちだこっちか。 こっからですねこのままですね奥武蔵グリーンラインを進んでですね22キロ、なかなか遠いですね、1時間弱ねかかると思いますね、ずっとこの道で1時間弱はきついぞ、<笑>きついぞ、これは。 はい、相変わらず奥武蔵グリーンラインを走っておりますが越生からですねここはですね、ときがわ町に入りましたでね今ね、ガードレールありますけどね、結構ないところもありましてね、あっ、こういうこう来 う, こ, う, い う, こ, う, いうこれガードレールないのよね、普通にね、うわ、すげえ倒木してるよ、これ、うわ、すげえな、やっぱ高いね、標高、たまにね、開けた時もですね。 景色がね素晴らしいですねうわっえ越え越え越え落ち葉がこえさあ分岐が来ましたかねあ小正丸峠とかこっちの方なのねまだまっすぐのようですよおハンターカオちゃん狩場坂峠狩坂峠狩場坂峠ね まあ、こういうところ走るのはもうカブちゃんが最高だね、まあ、カブちゃんに限らず原付き種がいいですね、まあ、走ったってね、2、3、40キロぐらいしか出ないわけでねおおナイス景色狩場坂峠と書いてありますねおお、すげえ。 いやさすがにずっと山の上寒いねはいご苦労様です今度はねかなり下り勾配がねきつくなってきまして山を降りてる感じですね白石峠なんか峠の名前がいっぱいあるんですね 大野峠、白石峠、さっきは狩場坂峠、今度はまたじゃんじゃん、じゃんじゃん下りますね、これ、天 文, 天文台があるのへーえ。え通行止めじゃん。えち ょ, <笑>ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待て、滑り止め車以外、通行止め。 1号ですね。県道10号に入りました。路面凍結と出ておりますね。<笑>やばいだろう。凍結すんなよ。ほら、2月2月の前半なんですけどね、もう杉が赤いですね。花粉症の皆様、すみませんね。すげえなこれ見てよ。くねっくねよ。 <笑>あ売店があるええどっちどっち行くのどっち行くのこっちかあら通行止めええあっちは通行止めなんだこっちがえーと定峰峠和紙の里いやーよく分かんねえなすげえ色々あるなこれ しかし、すげえな、この地図、これ、どうなってんだ、これ、大丈夫か、<笑>大丈夫か、これ、どんどん下っていく系ですかね、ああ、気持ちいいな、これ、はい、だいぶ走ってきまして、麓のね、集落というか、麓の町というか、そういうところまで降りてきましたね、お便所がある。 ここね、高い山から降りてきましたね。麓の集落です。住所的にはどこなんだろう、ね、これね。何だろう今？今ひなえどここれ？<笑>田舎道を走っておりますが、どこのどこを走っているのかはちょっと定かではありません。<笑> 時川町だったけどね、今どこでしょうかね、バス停がある、バス停見てわかる、えー、全然わかんないよ、バス停見ても、竹の花橋、さあ、ここはどこでしょうか、紫陽花の道、さあ、どこでしょう、県道熊谷小川秩父線と出てますね。 もうこれだけでは今どこを走っているかは分からないとここ今はね東秩父村って出てましたね本当に<笑>本当かい埼玉県唯一の村東秩父村のようですよどうもああホ当ですね東秩父って書いてありますねえー の山の山の大玉県唯一の村、東秩父村を走っておりますよ、村々ちゃんですいやー、興奮するねー、紙の里東秩父、道の駅、あと4キロです、行ったことないな、一回行ってみようかな、下の川があれなのかな、月川、月川っていうのかな、あの大月の月ですよね、に川、月川って読むのかな。 いやーいいなー、ここ、えー、この枯れた山と、そして赤くなってる杉、<笑>赤くなってますよ、杉、こちらへ行くと、道の駅東秩父、え500メートルって書いてあったけど、全然そんな雰囲気なんか1個もないけど、えー、どこあこっちか。 ありましたよ道の駅和紙の里東秩父と書いてありますねこれは立派なね立派な道の駅ですよそこ止まっちゃうからね入れなくなっちゃうのねそこ止まっちゃうからね あら立派だわねー鷲の里東秩父ですねわらじカツっていうのをね初めていただきましたけどね秩父の名物 これビームの 1800cc の水平太陽光のやつだやべえの止まってんなすげえなこれさあ行きましょ う, うはいこちらからですね萩日吉神社小餅杉まではあと十キロですね 楽しみですね幹の太さが9点何メートル高さが40メートルあります楽しみです相変わらず県道11号熊谷小川無線だ。熊谷小川秩父線というのをですね走っております今日はねめっちゃいい天気全然寒くないね小川町に入りましたうおサイドカーサイドカーか。 ごめんあんま興味ないわ<笑>はいこちら右方向ですさあまた林道っぽいところ入ってきますねこれは あと 4km やっぱ巨木は山ん中なのかもうなかなか来たよなかなか林道っぽいよこれ林道っぽいっていうかまあ林道なんだよねもうねこれねおおとき町に入ったぞ東秩父村ととき町っていうのはつながってるのかはいあと1 2キロですはいどうも 左方向こちらを左方向のようですよ、ときがわ町、宿というね交差点なんですけども宿って宿っていうゃなんですけどやっぱ宿場町なんですかね、どうなんでしょうねはい、あと 500m さあ、どこだ。 次, 次ですよ、今回は次です、こっち、左、左、あた赤、萩日吉神社、専用駐車場、ここは止められないのかな、バイク、バイクなら大丈夫でしょう。 はい、来まハはい、日吉神社これかこれかああこういうことなのかははははははこれがその危機なんだろうなちょっと横まで行ってみようかこれかうわすげえうわすげえ ーなんか1本じゃなくて何本かがまあもう合体されちゃってるっていうようなことが書いてありましたけどねこっちが男の子でこっちが女の子みたいなんだろうなこれは大きい方が女の子って言ってたかね4 0ルって圧巻だぜこれ高さいやーすごいね失礼いたします よし神社いやーすげえあーなるほど後ろから見ると分かるね何個も杉が合わさって1個になっちゃってるんだねそして子持ち杉のね子がね児童の「児」っていう字なんですけれどもうわすごい これはねいろいろなんかデータがね8メートルとか1 0ルとかいろいろこう幹の周りの太さに諸説あるみたいですけどもまあもうそんなことどうでもいいかなすごいわすごいへえこれはかんだね本当に123456788本9本ぐらいなんかこう幹としてドーンって出てる感じだもんね いやーこれはすごいでしょう。すごい。そしてちゃんと葉っぱがね、黄色くなってますね。花粉飛ばしてます。<笑>このね、40メートルの高さっていうのはすごいね。すごい高さだよ、これ。で、割と枝があんま出てないね。上にゾーンって伸びてる感じ。 うわすげえこれは圧巻ですせ。 次は根回り8 8 9ルか24本に分かれてるへえ樹齢800年両方とも樹高は4 0ルありますといやー圧巻です圧巻ですね触っていきましょうせっかく触れるんでありがとうありがとういやーすごい 圧巻ですそんなに長い階段ではないけれどけれど階段されど階段でございますおなかなか立派おいやいやいやいやいやすごいよ もうここはすごい一歩一歩の杉がすごいすごいねこれ戸隠の杉並木を思い出すすごい樹高がとりあえず高いすごいとにかく古そうだうわこれは一見の価値だな今日はねなかなかすごいよこの木とかやばいけどねこれ 400年だと思うけどなこれね。えもっと上あるんですけどね時間がないっす<笑>お前いつも時間がね下りが怖いのよ階段はね下りがいやー今ちょっと降りてきたんだけどこれすごくないこれ これ多分めっちゃ古いと思うよこれ500年前とかそんな感じなんじゃないのこれえどうなんでしょうこれいやーこの神社はすごいなうおおんだこの木いやーすごいねすごい守られてきたんだろうねいやーすごい とにかく圧巻でございますとりあえず祠に挨拶して帰りましょうすみませんありがとうございましたいやーすごいというわけでですね萩日吉神社のこぼしすここはね この小牧杉ももちろんすごいんですけどこの神社がすごいですね神社の境内にある木がみんなでかい相当古い神社だと思いますねここはねちょっと雰囲気が他と違うのでここぜひ、ね、来ることをおすすめいたしますそしてね次なんですよ次に行くのがですねこれがですねメインなんです今日の神谷のオークスって言ってですね なんと幹周りが15メートルあります縄文杉が16メートルですから匹敵する大きさだと思うんですよねで一応埼玉県では一番大きい木ということになってるみたいですね大きい木ってのは幹周りの話ですよ樹高でいうと高さでいうと今の小牧杉の方が高いと思いますね40メートルあるんでオークスは30メートルなんですよただとにかく幹がすごい太いので とりあえずまず行ってみましょう、こっからね、5キロなんで、しかし山道入ってきますな、こりゃ。